はいどうもこみです。さて本日は TS コンプリートーさんから動画をお届けしたいというふうに思います。えっ、ー、と本日のテーマはですね、タウンホール14に本当に特化した動画になるんですけども、 えっ、ー、と、ラッシュ系戦術のルート作りのコツというところを見ていきたいというふうに思います。な、なんだそれはなんか、この前も聞いたような話じゃないかみたいなことに思ったかもしれないんですけども、ちょっと話が違います。あのー、タウンホールがやっぱね、タウンホール14ってめちゃ強いんですね。えっ、ー、と、倒した後のポイズン効果がマージでえげつないぐらいに強くて、で、これをいかに無効化しながら、えっ、ー、と、村への進行を進めるかっていうところが、もう本当にキーポイントになっているんですけども、 そこに対するアプローチの仕方というところもですね、今日は中心に見ていきたいというふうに思います。で、私のチャンネルなんですが、基本的にはクラン対戦の、えー、とアタックの解説動画中心にやっております。対戦で前回が取りにくいっていう方がね、いらっしゃった場合には、そういう方のヒントになる動画、えー、上げていきたいというふうに思ってますので、ぜひ最後までにご覧いただきまして、いいなと思ったらグッドボタン、チ登録よろしくお願いいたします。というところでですね、 まず早速、動画の方に行きたいと、あとリプレイですね。の方に行ってみたいと思います。ミたタさんとの触れ線ですね。勝ってる。<笑>あの、すごいな。で、えっ、ー、とですね、まず見てほしいのはこれですね。うんっと、西中島みなみさん。の<笑>僕も関西にもともといたんでね、これあの大阪駅のちょっと北の方にある繁華街ですね。<笑>西中島みなみで、 えっ、ー、と、まあそれ置いとい、そういうのて置いとくとして。で、えっ、ー、と、今回、ね、えっ、ー、と、霧状さんが使っているユニット、ペッカースパビズですね。で、ど真ん中にタウンホールがある、こういう回廊配置ってやつですね。あの、リング配置とも言うんですけども、これがね、マジで最近やらしいんですが、まあ、その話でまた今度詳しくするとして、このタウンホールをどういうふうに取るかというところを見ていってほしいと思います。ィヒーからの突撃感で、突撃感を、えー、この、えっ、ー、と、陶石の上に落としますね。これは、 結構ね、えっと、ジョーカーさんが、ね、よく動画で解説したと思いますね。あのー、中華式と言われるペッカイエティをする上での定石ですね。アンホール1個手前の、えっ、ー、と、回廊廃止における中華式ですね。ペッカスパビでやる場合には、アンホールの一歩手前のところに、えー、と突撃艦イエティを当てておいて、で、そこで防衛援軍を釣りながら、黒壺とか投石とかそういう高火力防衛を潰していくと。 で、そうすることによって、クイヒーが、えー、ちゃんと防衛軍を処理できながら、かつ、効果力のダメージを受けずに済むってことですね。で、おまけにこれ、サイドカット効果にもなってるんで、えっ、ー、と、キングだ、キングがこの上方面カットしてくれてる。で、クイーンがこっち方面カットしてくれてる。突撃艦でここをカットしているから、まっすぐ、イエティボーラー、イエティースパビーたが、タウンホール方面に向かっていくというところですね。で、これ、ね、タウンホールのところに、ペッカとスパビズが入ってないの分かりますかねこういうふうに。 入っていってないんですね。まあ、若干今スパウィズが入ってきちゃいましたけども、これクイーンで落としてるんですね。で、あえて、ここの、こ, このカットはしないんですよ。で、そうすることによって、ペッカたちが、この真ん中のところに入らずに、こう外周回るようになるんですね。外周回ってくれると、これ今ポイズンの効果効いてますけども、この中に入ってるのって、アーチャークイーンと、ま、グランドボーデンだけ、あとま、あネクロマンサータの人紛れ込んじゃってますけども、これぐらいなんですね。 今、ネクロがやられましたけども、まあ、見てもらって分かる通り、ここのポイズン効果に入っちゃうと、中途半端な体力しかないニートってもう全部やられちゃうんですよ。ネクロなんかも瞬殺状態ですね、本当に。で、えっ、ー、と、ワーチャークイン、グランドオーデンですら、こういうふうにだいぶ体力削られちゃうっていうのが、このポイズン効果の恐ろしさになってくるので、これだけ2000か3000ぐらいダメージ受けんじゃなかったかな、確か。なので、そこに主力になる、えー、とニートを絶対入れちゃいけないですね。 今回ではペッカ、スーパービザーとは絶対にこのタウンホールのある、この区画に入れてくれるなってことなんですよ。わかりますかねだからこの配置も、この壁が空いてるんですよ。はい、どうぞタウンホールの中に入ってきたね、入ったらポイズン効果で焼いちゃうぞ、へへへへっていうようなイメージの配置なわけですよ。だそこに、きっちりと、えっと、誘い込まれずに、え、行くルートっていうのを、今回キーさん作ったので、ペッカたちが、 ギリそこ入らずにこう流れ出てくれて、えー、仕事をしてくれたっていうことがこの前回につながった大きな要素になったというふうに思いますね。で、えっ、ー、と、ちょっと一本ですね、失敗リップも見てもらいたいと思います。はい、えっ、ー、と、こちらですね、諸行名さん申し訳ないっす。あの、ペッカイエティで攻めているんですけども、えっ、ー、と、グランドボーデンお出ヒをここのですね、十字方面から始めてカットを入れながら、 ここにイエティとペッカを入れていくんですね。で、その時にタウンホールの当然爆破ダメージをモロンにこれ受けるじゃないですか。で、受けた時のペッカとイエティがどうなっちゃうのっていうところをよーく見ておいてもらいたいと思います。でね、これ本当に、あのー、こう見てもらうと、あ、やべ、ここマジで突っ込ましたらやべえなってことか、あの、まじまじ分かってもらえると思うので、うんげ拡大して見てますので、よく見ておいてください。効果弊社から出てきたペッカまで、さらにここに加わって、もうペッカ4体にイエティが6体ぐらい、 キングにもアイゴレにももうアーチャークイーンにヒーラーにロイちゃんもぜ全部全部イエティまでもう出てきた<笑>。俺一気に出しましたよね。一気に出してパンホールを壊した後、はい来たポイズン。ポイズンで相手のアイスゴーレムを食らってこのまま、えっと、ポイズン効果内でユニットが焼かれまくってますね。どんどんアイスゴーレムの効果でフリーズ状態の時に ダメージ受けたユニットが次から次へとけていって、はいはいはいはいはい、あっという間にユニットが半分ぐらいなくなりましたね。まだこれ上のイエティがポイズン効果を受けてますよね、これ。今1体やられて1体ギ リ, ギリ持ちましたけども、中心部分に入っていた時にはもうすでに、ペッカ1体イエティ、いや、ペッカ2体イエティが2体かな。だからもう3分のえっと2ぐらいのユニットが、このタウンホールのところで一気に、 ポイズンでで溶かされちゃったんですよねこうなるわけですよ、ね、こうなったら当然そこから先の戦果なんて期待できるわけがないのであのー、タンホールをねこういうふうに、えー、と壁で囲わなくなったんですねこういうふうに昔はここがこういうふうに壁で囲ってあったじゃないですかこういう配止ってほんと見なくなって 今、むしろ、このタンホール壊したら、どうぞどうぞこの上に入ってきてくださいね。全部焼いてあげますからね。っていうような感じに、もうなっている。そこに今、ゴンベイさん思いっきり全部のユニット突っ込ましちゃったんで、こうなったらもう絶望ですよね。さすがに、ゴンベイさん申し訳ないけど、これはね、ちょっと見てる方もだいぶ絶望感を<笑>あの、感じるアタックになってしまったかなっていうところですね。なので、こういう場合じゃどうするのかって言ったら、 タウンホールだけをシンプルに突撃機でポーンって落としちゃうんですね。で、中に入れるのはイエティではないんですよ、これも。ニーフゴブリンをたっぷり入れて、全部、えー、タウンホールを落とすためだけに使う。ないしは、こんだけ広ければ、クイ火をこん中に入れていくっていでもありますね。で、クイーンにこのタウンホールを落とさ せ, させることによって、まあ、必要最小限のポイズンダメージで済ませるっていうことを、えー、してあげるっていうのが、あのー、コツになるのかなと思います。 でこのねタウンホールがもう壁際にあった場合にはさっきの議長さんみたいに、えー、とユニットを壁際歩かせてアーチャークイーンで射抜くとかまあそういう手も使えるんですよ、ね、まあその辺がもう少しわかる動画あと2本ぐらい見ていきたいと思うんで、えー、次の動画でいいと思います、はい、こちらですね、雪平さんのアタックこれも、えー、とペッカースパビーズですね中華式と呼ばれる攻め方になるんですけども、えー、同じようなリングベースといわれる回廊系ですね まずは突撃艦を当てて、相手の防衛軍を釣りながら、えっと、ここですね、大砲とか、えっと、対空砲とかを落としていって、相手の防衛火力を下げていきますね。で、こうすることによって、黒壺2機プラスロイヤルチャンピオンを当たるという、まあ、そこそこ高火力の部分っていうのを、アーチャークイーンがやられないように、あらかじめ削りを入れていきます。黒壺1本折るというのがでかいですね。で、このままアーチャークイーンはロイヤルチャンピオンを倒し、スーパーガンオイルも倒し、レイジボスカートに突破していきますね。 で、ペッカといい、えっ、ー、と、スパウィズをこの部分からこう入れていくわけですよ。入れていくんですけども、えっ、ー、と、キングで外周カットをしていきながら、まっすぐこの枠を突き抜けさせていきますね。で、えっ、ー、と、ジャンプをどこに打つかよく見ていてください。ここです。はい、ここ。タウンホールが壁に囲われてるんですよね。なんで、このタウンホールにジャンプの呪文が絶対かかんないように今打ってるんですね、これ。で、こうすることによって、えっ、ー、と、スーパーウィザードとか、あとはアーチャークイーンとかがタウンホールをこう殴ってくれるんですけども、 それを殴り終えた後、このポイズン効果に入るリスクを極限まで下げてるんですね。ペッカこれ上の方に向かってるし、スーパービルザドも上の方向かってるから、ポイズン効果ほとんど受けてないですよね。でこういうふうにできると、ユニットたちが3ホールを壊した後の怖い怖い、あの、残りダメージっていうのをうんと回避することができるので、 そのまま一き一きとタウンホール部分を突破して、まだこの時点でペッカとかね、しっかり体力ピンピン、スーパービードとも一体生き残ってるっていう感じですね。でこんだけのう余力を残し、残していれば、終盤の回収も何の問題はないので、そのまま一気に全部防衛を潰して、前回までのルートを作っていくという感じです。 いいですね、このね。ボイルチャンピオンのなんか、最後シールドをね、このドヤシールドっぽくやんのなんか気持ちいいですよね。これでなんか、最後全開がパーンってこう取れたらなんか、うっしゃーってなるっていう、なんかね、わ<笑>かりますわ<笑>かんないかないや、わかると思うんだ、多分。分が13やってる人は本当わかると思うんですけども。 多くにあるね、残った超大工みたいなのを、あの、シールドでこうパーンって倒すとね、すごく気持ちがいいっていう。<笑>ま、あそれはちょっと、本音とだいぶ外れちゃうんで置いとくとして。言いたかったのは、このタウンホール深くですね、ここにジャンプをかけない。ことによって、ペッカとかスパウィスとか、こういう主力部隊っていうのが、タウンホールの爆破ダメージ5、爆破ダメージ5のポイズン効果。これを、まあ、毒ガス効果ですね。これを受けないようにする、受けるリスクを極限まで減らす。まあ、こういう効果っていうのを狙っているというところですね、押さえておいてもらえたらと思います。 で、最後もう一個ですね、見ていきたいと思いますが、これは、えっ、ー、と主力でタウンホールを潰すんじゃなくって、アーチャークイーンで潰すパターンですね。これを見ていきましょう。はい、ではこれですね、ラスト見ていきてるのは、ジョーカーさんのタクです。ジョーカーさんの得意戦術、クイヒーラバルですね。ジョーカーさんなんかもうね、最近マジでユータさんのリスペクト度合いがすごくて<笑>あの、ユータさんとかね、あのクイーンウォーカーの皆さんの動画見まくってるっぽいですね。おかげでも、 クイラーラバーがマジでうまくなってきていて手がつけられないぐらいなんですけど、えー、今回のクイーラバーもすごいですね綺麗に決めていきましてミスもさなかったポイントがこれですタウンホールの、あのー、横の底のこの隙間ですねこれを2枠ちゃんと見てるんですねこの2枠だったらアーチャークイーンがこっからタウンホール射抜けるぞってことが分かってるんですねこれちなみに3枠までが確か射抜けるで、えー、そこにしっかりとアーチャークイーンを誘導していきます 入道もうまいですね。あるんでしっかりと、えー、ホーミング爆弾のチェックをしながら、えー、ヒーラーを一、えー、体も落とすことなくここに入れていくという感じですね。この、えっ、ー、とー、なんだ、えー、弊社残してもうまいですね。これ残すことによってアジアクイーンがしっかりとタウンホー ル, ホール方面に誘導される。まあそのえっ、ー、とーための呼び、えー、水のような、なんでか誘い、えー、施設になってますね。これうまいな。 で、タウンホールに当たる前、防衛軍のところでしっかり と,、えー、とレイジーをかけていって、シングルインフェルノを、えー、フリーズで凍らせてで、その間にアーチャークイーン、タウンホール撃破ですね。これによって、きっちりとタウンホールの爆破ダメージほら、受けてないんですね。クイーン全く受けずに、えー、先に進むことができる。で、えー、タウンホールが壊れ終わって、えー、外周残った、ね、ーと防衛をロイヤルジャンピオンがチクチク壊していくという で、えっ、ー、と、さらにアーチャークイーンは真ん中のマルチインフェルノイーグル砲にジャンプを限定的にかける。この限定ジャンプもうまいですね。これ綺麗です。で、こういつうを使って中に入っていきながら、ロイヤルチャンピオンはこの6時方面のカットをしっかり行うところでお役御免ですね。で、アーチャークイーンがしっかり真ん中に入るように、さらにこのバーバリアンキングでもこうカットする。こうキング、ここをロイヤルチャンピオンという形でカットすることによって、しっかりアーチャークイーンが真ん中に入ってくるよですね。この大、これ、傾斜、 上げるのかと思っったら残っちゃいましたねこれ<笑>ちょっと、これは、ミスったかもしれないところですね。はい。で、この辺でしっかりと、レイジをかけて、投石のターゲットもアーチャークイーンが取ってくれる。この真ん中にね、アーチャークイーンが入っていて、さらにこういう横からのダメージを受けない状態でレイジがかけられると、これですね。あの、アーチャークイーンがですね、ゴーレムとかと同じような竹取り効果を発揮してくれるんですね。で、そのターゲットがアーチャークイーンに向いてるもんだから、ここでトームもいらないし、えっと、フリーズもいらないっていう状態で、投石費を潰せます。で、ここで満を持して、 えーレ、えっ、ー、と、ヘイストプラスのフォームを使うことによって、マルチインフェルノも撃破。残った裏バルーンで回収を早めていきながら、前回まで待ったなしのルートを作っていくっていう感じですね。いやーすげえ、綺麗なクイだバーですね、これは。なんですけども、見てほしかったポイントはやっぱりここですね。タウンホールのところに、えっ、ー、と、アーチャークイーンが壁の外からアプローチできる。これを見逃さずに、壁の外から何しろ狙うんですよ。あの、タウンホールは。 壁の外からどうやって狙っていくかってことを考えていく。でこういうプランニングっていうのがさっきの、えっ、ー、と、TH コンプリサートさんの2本、キリチョウさんとユキラさんのアタックでも見て取れたし、今回のえジョーカーさんのアタックでも見て取れましたね。この壁の中にユニットを、こうドドンとこういう風うにね、えー、ペッカとかを突っ込ませていってしまうと結構痛いし、あの、アーチャークイーンもこう突っ込ますことを別に求められてないですよね。突っ込ませなくても、 横から射抜けるんだったら横の方がいいですよっていうことですね。こういうこと。というふうになるべくタウンホールを遠くから遠くから射抜くような方法っていうのを考えてプランニングしていくとタウンホール14の、えー、プランが結構ですね、決まりやすくなると思うんでこれめちゃくちゃ重要なポイントだと思いますのでぜひね、覚えておいていただけると幸いです。はい、というところでですね、本日この辺で終わりにしたいというふうに思います。いかがでしたでしょうか本日のテーマはタウンホール14におけるタウンホールの壊し方。主力ユニットは 6月効果の中に入れるなでございましたこれ参考になったなと思いましたらぜひグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたしますまた私の動画ですけどもこういうクラン対戦のヒントになる動画で解説の動画をたくさん上げていっておりますこれからもタンフォール12から14幅広くやっていきますのでぜひご視聴いただけたら嬉しいですでは本日も最後までご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうバイバイ